踊り込んでまいりま風のは松戸市の八ヶ崎を拠点に活動しており鳴り物、子ども踊り女踊り男踊りで構成し阿波踊りの基本である成長基盤に求めながら新しいスタイルにも挑戦し楽しい踊りや音を追求する意欲を持っています。 まだまだ小さなレンですが、レーン同士のコミュニケーションも大切にしながら、日々、練習に取り組んでいます。